海鮮丼を食べに行ってきます朝ごはんですね千葉市の美浜区にある長谷川食堂というお店なんですけど朝6時オープンの、まあ、13時クローズで早朝から新鮮でボリュームたっぷりの海鮮丼が食べられるんですよ6時オープンってねやっぱすごいよねで、えー、このあと西の辺りでバイク仲間の愛ちゃんと 合流をして一緒に食べに行きます。お、観覧車にあった葛西臨海公園かな。ああ、朝日だー、すごいね、まにに。君の朝だよ。ま おはよう。これがだったら、うん、ディズニーランドだ。右に見えるみたい。あ、マジか。うん、あ、ほらミラコスターだ。あー、ミラコスター。撮っている？うんうん。乗ったことないけど、なんか高いんだよね、確か。そうそうそ う, そう。 ビルが並んでますね。あれ、ZOZO ってそんなん持ってんの、えー かかかんんんななない、なんか分かんない、違うでもたぶん ZOZO ってあの ZOZO だよねそうだと思うあの ZOZO だと思うなんかさこうした私最近朝活動するのいいなと思った今日ってなんかすがすがしいよねすがすがしいなと思ってそこ、時間がたっぷりあるように感じるからさ、うん、気持ちに余裕が生まれる、うん 多分ね、看板が出てると思うんだけどねあでももう間もなくあと 100m 切ったね あ,、はいはい、あこれこれ左これうん左あでここで「食事です」って食事に来ました、うん ご飯食べに来ました。これどっち行くんだこれ。あこれ、あっ、右右。どこ止めりゃいいんだと思って。いや、本当どこ止めりゃいいんだろうね。こ れ, これ、食べ物屋さん、お食事は2あ。そうそうそう、だから、この辺でさなんか適当に。上、はい、かったよね。これ、みんなお客さんってことなのかなここ。そうだと思う。こっちごめん、来ちゃった。 食堂街2階。これやね。あ, あれです、ね。あれだ。あ、びっくりそう。びっくり海鮮丼が限定20食あのびっくり海鮮丼とおすすめってどう違うんですか？ いただきまーす。 これ、タ イ,、はいうんタイう カカレレーー風風味味味しないえごちそうさまでした。 駅かあそうそうだよねうんなんだかすごいんだよこの辺は。 交通量が多くない多いあと千葉は象の国とかあるよねあ、ね、だよね市原そうそうそうなんかああいうとこも行きたいなと思うけどなかなかさ、うん、行く機会ないよねないよね象の国行こうぜってならないもんね<笑> <笑>はな、ね、ならいいよねね私<笑>のちょっと気温が熱くなってくのもあるし。<tCH concentrate> <tuce わ hai> <tuh> なにこれゆるキャラなのかな。恐竜。恐竜みたいなやつ。ガチャピンチックなもうやだー。やピーナッツだー。これね、めちゃくちゃ甘いんだけどね。 美味しい甘いの甘いあ、モナカなんだうんモナカでこっちがまんじゅそう可愛 い, いねこれ塗りマシュマロだって<笑>すごいあーよもぎもちいいな卵をこだわってるらしい よ, いいよ一度食べたら忘れられない、うん、これねー、えー、機会があったらミルキークリームとかに食べてみて美味しいから も数豊富じゃななないいスーパ ー, みたいスーパーみたんんかかおいしそう。う透てよおいいしそうだね う、え、ん、ー、やっぱりですねやっぱり結構バイクなんか突然田舎感が出てきたね<笑>すごい田舎感です<笑>緑がいっぱい。 日酒 だ, だって、ね、ドブロックドブロッ ク, クとか飲めない方私もね、無理だと思う<笑><笑>たまにね、ちょっと飲むと美味しいなって思うけど、ね、あ、ね、九十五里ビーチラインだそ う, そうそう、九十五里ビーチラインですねはい。あ、ようこそ海水浴場って書いてあるから、うん、本当もう海近いね近いんだね これは川ですか？これはね、川のようです。<笑>これ川？あ、でもわかんないな。海かな。海の続き？ね、海の続きかもしれない。あなんか海が見えそうで見えないのがもどかしい。あ<笑>、本当ね。その木の向こうなのかなとかさ。<笑>いろいろちょっと想像が膨らんでしまうね。うん、でも多分そうなんだよ。 ね、なんかせっかくだったらさ海が見える綺麗なとこでさ、うん、写真撮りたいよね撮りたいよねあ本当だもう見えるじゃん、うん、曲がっちゃダメなのかで、ね、いってみね行ってみる こっち行くこっち行ったらさまずいのかなあ、自転車、バイクと乗り入れ規制区域だってああ、ダメなんだろうねう多分ダメだねじゃあこっちか、こっち行ってみようか、ね、入ってったもんね、さっきの人そうあれ駐車場だよえ？ や だ, やだもうやだあ開いだもうやだーだれこれはダメだこれは U ターンですね<笑>あれでもあの人車で入っちゃってるよそこ<笑>どういうこと あアイくん、ここはよくわからないよ、うん、何どうなってんだろう車はダメって言っても車が入ってきたりとうんでも普通普通の人はあれ見て引き返すよね普通は引き返す<笑>こんにちは<笑><笑> みんな入ってるって言ってたけどね、うん、ああ、そうだそうだここねここを入って行っちゃってこのまままっすぐ行っちゃってあっぐあすごい大きなえっえーっ 見て愛ちゃんちょっと見て。<笑>